ねニにゃっはろー。にゃっハロー、にゃっはー。もう一大丈夫よかったー。よかったよー。はい、ということで皆さん、こんにちは。こんにちは。土曜日の2時からの予定だったが、OBS ちゃんが 起を起こして今に至るという<笑>待っててくれてありがとうおいあっま た, せたな戻したなもとしたなもたしたなこれを言うためだけだったのかマイクが使えなかったのはこれを言わせるためだったのかまたしたな はい。おはこんばんにちは。おはこんばんにちは。<笑>はい。ということで、あの、よかったらね、あの、もう一度拡散してもらえたらとっても嬉しいです。あの、枠を取り直したから、えっと、URL が変わってるんだよね。そう。よろしくお願いします。はい。 いやー、遅かったじゃないかも。ヒーローは遅れてくるって言うでしょそうそう。ということで、今回はですね、えー、っと、こちら。ビヨーン。ビヨーン。メタルギアソリッドザ・ファントム・ペインメタルギアの5かな。やっていきたいと思います。えへへ。 ミコね、メタルギアシリーズ結構、結構好きで、あの、一番最初の顔がさ、モザイクがかってる時、PS、PSP?PSP PSP じゃない。PS、PS、あの、丸いやつ。あれをね、ミコはね、知ってるわけよ。触ったこともある記憶があるが、ミコは幼いからわからん。わからんがね。 あとね、PS2 のメタルギアがすごい好きだったなって印象です。なんかね、カメラが撮れたシリーズがあったんだよ、確か。あれがね、ミコはね、一番好きでやってた記憶がある。まあ、でも、そんなにどっぷりは使らなかったんだよ。そうそう、ミコがね、ちっこい時にやってたから、あんまり覚えてないんだけど、 あの、カメラが使えたことだけは鮮明に覚えているし、エロ本を拾、拾わせて、こう、ふいをついて、あの、倒すとか、そういうのはなんかやった気がする。うん。あれは最高だった気がする。知ってますかねメタルギア、やってる兄貴とか結構多いんじゃないかな。ねえ。メタルギア。 スニースニーかピースウォーカーピースウォーカーかねえ。カメラカメラ、カメラが楽しかった。<笑>えへへへへ。えっとね、この、メタルギアソニットは、知らない方はね、あ、ま、知らない国民はいるのかわかんないけど、これは、えっ、ー、と、なんて言うんだろう。 隠れて戦うゲームなんだよ。隠れて戦うゲームなの。<笑>ステルスゲームってやつ。ステルスゲームってやつ。そうそうそう。だけどね、ミコはステルスが苦手だから、どうなるかはわからん。まあね、このメタルギアソニット5をやった人。 まあわかんないと思うけど、負け続けると、ひよこキャップとか、ニワトリキャップ、チキンキャップっていうのをスネークがかぶるんだよ。被りますかみたいなものが出てきて、ミコは一度それをやったときに、ひよこまでランク下げられたっていう思い出がある。そう。まあね。 それを、あのー、知ってる方はいると思うんだけど、猫すごい自慢げにずっと話してたんだよね。だから、一回やってみようかなとみんなの前で、猫がどんだけ脳筋なのか、どんだけスネアコが<笑>、可愛らしい姿になるのかをお見せしたいと思います。はい。それではやっていきましょうメタルギャンソニッと ファントム・ベインほいよいしょねえあ何かを察したどういうことこの作品はヘクションですねえちゃんとねちゃんとなんかね友達には。晴れるわ操縦不能操縦不能 うるさいこのさ、この、おた、おた、おた、おたましみたいなロゴかっこいいよね。うわー。うわー。すごい。な、こう、人は国に住むものではない。国語に住むのだ。国語こそが我々の祖国だ。ルーマニアの思想家。国語か。 見込んねーあんま覚えてないな、ストーリー。なんか、友達がやってたのを借りてやったくらいなんだよな。で、ひよこキャップになったくらいなんだよな。ね映像かっこよすぎるよ。ビデオだ、ビデオ。 なんか最近のゲームはさこうほんとにどう作ってるのかわからんよな肌質とかすごいもんねなんだこのビデオおナミみナみさん小島さん 小島さん、秋雄大塚秋雄さん、元瀬殿の、杉田智和さん、それでも銀玉ついてんのかーすごいね。 なんか、おしゃれだね。メタルギアのさ、こう、BGM すっごいよね。かっこいい。スネークスネークトゥントントントラトゥントントゥン。にゃハロー、にゃハロー。こんにちは。土曜日お過ごししてますか ニコね、二度寝したよ二度寝昨日夜遅かったからあうらをとちょいてあうだよど う, どう ジャイとありがとうございます。後輩に田中さんありがとう。うん、スネークスネークおッチだねー。あ動かせるあ、金髪の看護師さん。いや、白衣の天使だねー。お胸大きいしなー。あれは D あるぞ D。なにすごい。 おー。都会に来た田舎っ子みたいな感じにしてしまう。お金髪の美女をぼやけてるからかなう美しいな。あ、可愛 い, いおはよう。おはよう。起きてるよ。おはよう。あ、綺麗なお姉さんだ。 あうんうんうんんだ病院に寝てたのかなこちらスネークこちらスネークルイが目覚めた かっこいい。バーチャルバーチャルが目覚めた。V って VTuber の v, v お h おということで、おはこんばんにちは。<笑>おはこんにゃはる。さくらみこです。 ショクラ桜、ミュコイジャーです。ははは。はい。ということで、えーと、メタルギアソリッド5ザファイブザ h a n t ムペインやっていきたいと思います。よいしょ。あ、このね、ポンって音がいいよね。ゲームスタート。あ、ポポポポポポポポ、この音がいい。 懐かしいゲームスタートファイブ赤いず赤い赤いずめ徐上昇覚醒赤いずめ赤いずめ 聞こえてますね。あっ。こがうまく出せませんかハゲのおじさんだ。う動かせますかいていうん。うごかせます。うん。うん。うごい。ううん。ううう聞こえているぞ、ミコは。聞こえている。 上を向いいてくださいあ天井だ。見えてるぞ。うえ、うん。どうですかどう話せますかどうですかってあっ、おごくはお、うんうん、いしょ、シ ャ, シ ャ, ク, シャクラミコ。おぼえていますか三月五日生まれ。 最近 18.1 歳になったう。名前を入力してください。使用できる文字はアルファベットを呼び、一部の補助記号付き文字です。なるほど。ネーム。おー。さー。くー。ら。にー。こっちだ。 さ、くー、だ、スペース、みー、えむって、おっきい文字、おっきい文字ないのかなおっきい文字、おっきい文字ないのか。いっかみー、 行かなソクラミコモチオッケー。どイキレイだなやっぱグラフィックがああ、落ち着いてくださいわ あっ焦るはありまは あ, っあすごいあなたにお話があります。すごいなんか、ズームできる。ズーム。落ち着いて。ズームが。が落ち着いて。って言われたあなたはずっと、昏睡状態だった。えー、えー。おおおどれくらいの長さかあなたが眠っていたのは九年です。<笑>なるほどマジ<笑>い あっ9年も何もしてなかったなんてあっかわいいかわいいかわいいよかわいかったかわいかったんだよかわいかったのかわいかった全皇帝おじさん全皇帝おじさんだ気分はどうですか ああああああああなのとがなんだもんとすとがその下は何を着ているのか外国の人はノーブラだって聞ッましてあのせしてから週間しゅうおーおっナースな。なしゅうがナしスがやってかいの、だ<笑><笑>いじょうきんにょくは authority must c o n s t i t u m や、CPM、に加えて。 筋肉保持の EMS を続けていましたななるるほほどどあ、あ、あ、おおなるほど。 金属片だけではなく人の骨や刃までもが体内から摘出されるビュかなほとんどは取り除かれましたですが一部の破片はまだ残っています破片破片って何あなたの心臓近くと頭部のものです心臓にもあるのああああ 安く触らないんですご好きになっちゃうからこう、あの…どちらですいやちょっと…ごめん、見てなかった。わあー、かっこいい鬼みたいになってる。うわあ、マジか。おおありがとう。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 こんな腕、大したことない。お前が無事でよかった。うっ腕が腕がなくなっちゃってたのか。ねえ落ち着けミコって。<笑> 何どういうことこそこそ話さないでデミコの前で。そう、あなたのカクセオ、ノゾいナイモモイド。何で死んだはずのあなたが生きているそれが外に漏れたうにモレタ。アラタマ、セカイジュカラ、デラワレ、イマスカオ、カイルシオマリマジかそうでないと、生き残ることはできないのです。モジか もしかしてミコが大好きなキャラメイクくる<笑>キャラメイクくるもしかしてあわわかっこいいキメ顔しちゃうもんね鏡出されるとやっぱああやっぱヒゲは剃りたいよね ねえ、かっこいいでしょうお